演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらファミリーマートのスティックスーにーン種類を食れたいと思いますああこういうパン初めて食べますねも、まあ、ファミリーマートのやつですあっこれもおいしそうねではこの チ, ョコチップメロンスティックっていうものがあるんじゃないですかまさか本当にメロン入ってないよねではまそんなわけないではいただきます チョコレートケーキじゃないチョコレート系統の味わいがすごいですね。しっかり感じられるなんて、ほんとねじけてませんね、味は。<笑>こちらのチョコチップメロンパンは小さいながらもメロンパンの上の部分と下の部分の生地の変化がちゃんとあって、チョコチップもそっとしたさっくり感が与えていて美味しかったです。やっぱりチョコチップ代償いいですね、メロンパン。とってこちらの とに柔らかいバターツイストはふんわり、本当にしっとりしたパン生地の中から甘い香りが漂ってきてバターの甘さを感じることができました。いや、バターに甘さってあったな、とにかく甘めのパンでした。あっさりとして食べやすいので、ちょっと時間があるときなのに、ちょっとつまみたいっていうのにいいかもしれません。そして、このシュガーツイストドーナツはふんわりとしたイーストドーナツ生地がねじれてほり、ねじれたドーナツに程よく。 ちょっとお砂糖がかかっていて下合わせって話ですで、その甘さを堪能することができましたこのお値段で3本も食べられると思うと嬉しいですねそして最後に食べたこちらのベルギーチョコパンしっとりと先ほどのバターツイストと同じ生地にチョコレートが練り込まれているのでチョコレートの味がしっかり感じられてとっても美味しかったですこれが今回市番の郊外の中で一番美味しかったという感じなのでこちらも代表して こちらの点数とさせていただきますやっぱりチョコレートと相性いいです、ね、アイスクリーム一応食べるや休日の休日にアイスクリームこんぐらいやって5分で食べてっていうのも一回やってみたいですねまあやったら体がえらいことになりそうですがご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいえんぷイエ園